平成30年2月9日、阿蘇市の一宮町と内野巻で、自転車と食を組み合わせたモニターツアーが実施されました。このモニターツアーは、自転車を活用した遊客事業で、キリングループの復興応援助成金を活用したもので、阿蘇サイクルツーリズムコギダスの一環として開催されました。この日参加したのは、 観光関係者や NPO 法人のスタッフ9人で、道の駅阿蘇を起点とする内野巻温泉街と一宮町の2つのモデルコースを体験。ツアー参加者はパンフレットで立ち寄り地点を確認し、雪をまとった語学を眺めながらゆっくりと阿蘇市内を巡り、阿蘇ならではのグルメに大満足のようでした。このツアーは、 市内の飲食店など22件の協力店で使えるチケットと自転車のレンタル料がセットになっており3月に一般を対象としたモニターツアーが行われた後春休み頃から販売が開始される予定です。